登場していただきましょうそれではここを折り曲げて生地のいい香りがしてきましたではいただきます もちりの重複はいただけないかもからでもピリリっていうのは美味しい外側の生地はもっちりとした弾力の生地でピザというのは鍋に近い気がしましたの、ね、で中身なのですが、ね、明太麺ソースの明太子のピリピリの刺激はとっても美味しかったのですがチーズとお餅の素材はちょっと足りなかった気がしますね外側の生地の弾力に完全に負けてしまっていたのがちょっと重複しすぎたかなという部分があります なか中身がもうちょっとダメの方式たなというわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけてと嬉しいです、うん、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします